はい、えっと一応こちら片付けてんでここに木材入れましたねこんな感じで入れましたねでここにちょっと短 い, いや長いやつか入れてここにとりあえず置けるだけ置けてあとちっちゃいやつちょっとここにも置いててちっちゃいのどんどんここにまだ余裕あるんで乗せていこうと思います ここ も, もうちょっと入るかなっていう形ですねはいで材木置いてあった場所こんな感じになってますちょっと半分ぐらいボリューム的には減ったのかなっていう形でで今日ちょっと風もなく天気いいんで燃やしていこうと思います青空ですね